皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年1月19日、昨日の超 d q 1 0 t v で、個人的にショックなことがありました。バージョン 6.4 で、交換やメリーポコに追加されるアイテムが発表されましたが、この金のかぼちゃに全く見覚えがありませんでした。記憶になくてもすでに入手済みということがたまにあるので、今回もそのパターンかと思いましたが、線引きにも載っていませんでした。 つまり完全に取り逃しているということです調べたら去年のハロウィンイベントの報酬で冒険者の広場で配布されていたものでしたハロウィーネをやった記憶はありますが広場で報酬を受け取った記憶がないので完全にやらかしましたプレゼントチケット1枚で許してくれるらしいのでなんとか致命傷で済みましたあと昨日の超 DQ10TV で印象に残ったのはやはり特急メタル招待験です メタルフロアの経験値がもらえなくなるので微妙なのではないかと思いましたが、元気玉1個で20周いけるとなると話は別です。そもそも現在はメタル迷宮賞体験が余って仕方ない状態なので、これを減らせるなら願ったり叶ったりです。とりあえずガーディアンのレベル上げにぶっぱする予定です。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。